はるさんお疲れ様でした。お, お疲れ様でした。ね、今日は2時間押しで、ようやく今終わりましたけど。押したけど2時間足りないね、2時間。二時間押したけど2時間足りないぐらいのだ、うん。さっきね、感じだった。朝まで喋ろっかって言ってましたよね。いやー、なんだろうな、割と対談系とか結構仕事。というか取材で多いけど、こうは本当、個人的にめっちゃ面白かったなっていう。 もうこれを続けたいですね、こういう感じを。緊かったですね。俺、緊張しなすぎて、その思ったことを言っちゃうことで、いろいろ問題を起こしちゃうタイプなんですけど、今日はさすがにちょっと、くたらぎさん、久々に、あのお付き合いは長いんですけど、久々のくたらぎさんで、前半は自分で言うのもなんですけ珍しく緊張しましたね、はい、非常に。 原さんちなみにこれ番組はどんな番組を今後この原田のパワーしていきたいか、うんあのー、ちょっと番組中にも言ったんですけど結構ね僕そのもちろんくたらぎさんのようなこうビッグゲストというかですねサプライズゲストみたいなのはもちろん皆さんが予想するもしくは予想もしないどちらでもそうなんですけどあのお呼びしたいなっていうふうには思ってます。ただ、あのー 番 組, 中に番組中にも言ったようにただただその再生回数を稼ぎたい番組とかではなくどちらかというとこうこれを見たいって方が最後まで こ, うこのトークを聞いてたい見たいって思ってもらうようなちょっとディープな方にちょっと振りたいなと思ってるんで、えー、それこそ本当にあのテレフォンショッキングじゃないですけどあのディープなゲストが呼ぶ えー、ディープのお仲間友達だったらこの人ちょっと読んでみてたらどうですかっていうところで言うと結構そのいわゆるプレイヤー側だったりとかゲームのもしくはあの e スポーツジャンル問わずですねそういうゲームをプレイしてる側ではその頑張ってくれてる方もしくは例えばコスプレ会ゲームのコスプレとか含めて。 活躍されている方でで今日、原野君とかの実況系も呼びましたけど、そういう方とか、ちょっとね、その他の番組ではないような、えー、このディープなところを、この業界のつ、ね、ながりで呼んでいけたらなと。だから、うわっ、この人がっていうのから、極端な話、えこの人誰っていうところまで。えー<笑> やりたいいなとい う, うにで僕は本当に自分自身がやっぱり話してて楽しみたいので、えー、そういう番組に今後できたらなというふうに思っています、はい、なんで一応今後後後もサプライズゲストとかも割と計画はしてたりするの で, でもしこの番組見てあのちょっと僕も呼んでほしいっていう人がいれば是非お声がけいただければなというふうに。 本当に思ってますんで、よろしくお願いします。という感じですかね？はい。はい、じゃあ。はい、また次回ご期待ください次回。次回まだ何も決まってませんけど、本当に<笑>本当に何も決まってないのがすごいな。これ<笑>はい、またちょっと次回あの面白くしていきたいと思いますんで、あの皆さんぜひ見たいっていう方だけ残っていただける番組にしたいので、はい、見たいという方は是残っていただければと思います。よろしくお願いします。